は い, い、はいえっと、こちらはスフィンクスユーザー会の、えっと、ポスターですでスフィンクスユーザー会、スフィンクスっていうツールがドキュメンテーションツールがあってそのドキュメンテーションツールが一体これはスフィンクスの部分ですけど何を内部でやってるのかとあとどういうものを入力するとどういう出力が出てくるのかといったようなことを あ, の展示してますあとはちょっと図が壊れちゃってますけれどもスフィンクスにどういうものを入力をして例えば HTML が出てくる PDF が出てくる EPUB が出てくるといったようなことをスフィンクスはあの元の入力になるものがテキストファイルなのでドキュメントの差分っていうのを Git とかマーキュリアルとかで管理することができます。 で、あとはアウトプットとしてさまざまなアウトプットが使えるので、まあ、えっとサイト、ウェブサイトを作ったり、あとは PDF を出力して論文であるとか本を書いたりとか、まあ ePub のそうですね、ePub の出力も本を書いたりとか、で、っていうの多彩な使い方ができるっていうのは特徴です。他に何かおすすめしてみますか。はい、えっとスンクスのユーザー会では毎月2回イベントをやっていて。 1、えっと、つが週末土曜日か日曜日にやっているハッカソンスインクスのドキュメントの書き方とかあとはも、えっともとのイベントをユーザー会に立ち上げたときに翻訳をするというのもあったのでドキュメントの書き方と翻訳の仕方とかあとはスインクスそのものについての話なんかもしているイベントが土曜日にあります。でえっと、月にに度もう一つののの方方が木、えっと、木曜曜曜日か木曜日日水か夕方に仕事終わった後で ファミリーレストランで集まって、えー、とスフィンクスティーナイトっていうイベントをやってますそちらの方は2時間ぐらいしゃべる方が中心でドキュメンテーションとかマニュアルとか運用マニュアルとか開発マニュアルみたいなことの話をしている会です月に2回2つのイベントがありますあとはあの来月10月の26日来月の10月の26日に、えー スフィンクスハッカソンっていうイベントをやりますので、スフィンクスハッカソンの方も、えー、よろしくお願いします、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、えっ、ー、と、このポスターは、えっ、ー、と、まあ、私が個人的に、えー、開発しております。えー Python の拡張モジュール、ネイティブコードで書く拡張モジュールを、最近の C++ の規格である C++11 の機能を存分に使って書いてみたら、まあシンプルに書くことができて、まあ一つ。 拡張モジュール開発を効率化できるのではないかというまあ可能性こういう可能性がありますよというのをまあちょっとえっ、ー、と紹介するということでえっ、ー、と発表させていただいておりますえっ、ー、とまあ皆様からあのいろんな有益なアドバイスなどもいただいてあの大変えっ、ー、と有益な<笑>発表にできたと思ってますありがとうございます。そうですねはいあの。 まあ、お仕事とか、まあ、趣味とかで実際 C++ とか書いてる方もいますので、えー、と具体的にど、あのー、細かいどのオブジェクトをどのタイミングで開放するとパフォーマンスが向上するとかそういう細かい、あのー、普通の Python の話は出てこない話もディスカッションができまして、えー、となかなかあのいい体験ができたなと思っております。 こんにちはいます今これ動いてるのはえっ、ー、とパイソンのカメラモジュールラズベリーパイのカメラモジュールを使ってパイソンのオープン CV で動かしてますでこっちのハードの方も全部パイソンで動かしてパイソン分かる人だったらハードを全部動かせるような状態にしてますでここラズベリーパイ積んでるんですけど普通にアパッチを入れて でサーバーバからこのコントローラででアクセスできるようにこの部分はまだあの僕8ヶ月しかパイ Python やってないんで、まあ P、ここの部分に関しては PHP と JavaScript を組み合わせてやこのハードが何をやってるかっていうところなんですけどもこれはあの自分のデバイスどのデバイスがどこの あの場所に刺さったかっていうのは回路が自分の位置を認識する、自分の刺さったデバイスを認識するっていう回路を自動で認識してくれるんで Python をデバイスドライバーをダウンロードして配線の情報をダウンロードすればあとは自動的に再配線しながら動いてくれるっていう基盤になってますで今回ちょっと大きいんで基盤が大きいんでもっと小さいこういうラズベリーパイのコンピューターモジュールを積んでで こういう同じような感じなんですけどボードを用意して、まあ、3ミリ厚でどんどんスタックしていくような感じになってますでここのモジュールのサイズも今度このベースの基板に収まるような形でどんどんスタックしていくんで最終的に作ったプロトタイプはだいたいフリスクぐらいの大きさになます。フリスクケースぐらいでそれを使って何ができるかっていうとその。 回配線する、要するに回路が自分の回路の状態を認識しているのであの配線の情報から回路図を吐き出すことができるんですよ回路図ができるってことは自分が作ったプロトタイプがそのまま量産基盤になるっていうイメージですねそういう基盤をちょっと用意しています Python、はい、を採用された理由とかありましたか Python を使った理由はですね、すごいあのー。 ダウンロードするだけでほとんど動いてしまうっていうところですね。で最近ロボットとかあの画像処理とか見ると、Python がほとんど多くて、なんかロボット関係の人にちょっと有名有名っていうか、まあ、知識のある方に聞くとだいたいハード Python で動かし て, るよて流行ってる流行ってるライブライリもものすごい多いんですよ。だから Python でロボットを作るのはちょっとおすすめですので。逆に C だと。 ちょっと行動が違うだけで、ハードが違うだけで動かないとかあるんですけど、p y t h はもうスクリプトなんで、そこはもう全然関係ないみたいです。そ う, そういう良さもありました。はい。こちらデモしてあそうですか。あそうです。はい、はい、じゃあ行きます。いつか見たい。えっ、ー、と今からえっ、ー、とアパッチのサーバーから、ね。 そのブラウザでアクセスして、まあ、赤いものか緑のものを咲かせっていうプログラムになってますで画像処理をしてあの見つけてくるって感じでしょこれで赤いものを咲かして叩いてっていう命令を送りましたで今見つけてえっ えー、とこちら、簡単なアルディーノを使ってえアルディーノはまあネットワークに直接つないでえブラウザー上からこういう形でえま操作ができるハードウェアを操作できるというフレームワークを作っております。 でこちらがエルプスフレームワークという形で今発表しております。RD の、まあ、簡単にこういう形で LED をまあオンオフしたり、可変抵抗のデータが見えたりという形で作っております。 でえーまああのー、普通の市販のアルディーノで簡単に作れる形です、特に難しいことをせずに、エ、えー、ルピスっフレームワークでかなりそこら辺を吸収して、えー、グローバルな形で、えーまあ、データを取り扱ったりする形ですね。は い, <笑>動いてます はい、えっとまあ、これは、えっと、Probabilistic Programming with Python、えっと、まあ、Python で確率プログラミングというテーマで、えっとまあ、ちょっとおなじみのベージアン計算のちょっとなんか上の層をいって。 やっぱり応用できるシステムを作るそのいろいろな違うモデルを、えー、組み込んだり例えばプログラミング言語でするように、えー、とプログラムのライブラリーを組み立ててもっと複雑な、えー、と高機能のものを作ると同じようにこれが、えーとまあ、ベージアン計算でいろいろな違うなんかマシンラーニングとかのモデルを使って えー、とそれを組み込んでもっとちょっと高機能な、えーとまあ、ツールを作っていくことができるかもしれないっていう新しいこれから発展している技術ですね。ななるほどそしてそうです、ねまあ、具体的に何なのかっていう質問ですと、まあ、言語か、えー、と言語のライブラリーで。えーと ランダムな要素が、まあ、基礎としてあり、えっと、モデリングとその、えっと、学習が結構分けられています。ってことはそのモデル自体を書くこととそのモデルに対する学習を行うことは別々のコードになることでそのモデルその別に人の関心を持っているモデル自体をえっと。 取り出して変えたり組み込んだりすることをもっと簡単にできますもしモデルとあの学習が取り入ってなんかもう一緒になっちゃってるともう取り出せなくなってちょっともう変えられなくなってしまいますからちょっとやりにくくなりますねえー、っとこちらの例としてちょっと紹介してもらえますか 一つの、まあ、プリンターの血管モデリングっていう、えっと、応用例の一つですけど、えっと、割とシンプルな方で、えっと、このネ e ティブ・バイノミ l d ディ t r i ビューションっていう、えっと、分布に適用、まあ、それに対しては学習している感じですね、えっとまあ、実際のデータは例えば ここに血管が0でした、ここに血管は1つでした、えっと、この時点で血管は10個もありましたとか、そういう点そういういちょっとまあいろんなデータがありますけれど、この2つのユニットは、うんまあ、ちょっと何かが違いますけど、それどう違うかっていうのを計算するのは結構難しいです。例えば通常の、えっと、やり方としては、まあじゃあ この数えてその平均を取りましょうで t 検定でその平均値が違うかどうかを検定しましょうしかしまあこれそもそも0か1か2で全然正規分布なんかじゃないですだからこのえっと確率プログラミングのいい点としてはその思い浮かんだものをそのまま使います とというううここは例えばこのような違う分布がありますネガティブ・バイノミアル・ディストリビューションといって結構このデータのなんか発生するプロセスに似ているという、まあ、専門知識というものがあるからそれを応用できま す, ますじゃあもしこういうものだったらどういうパラメーターになりますかでやっぱりパラメーターが出たら結構優位さがあってなるほどじゃあやはりこっちの方は いいでしょうという答えを出すことができます分かりましたはいありがとうございます、uh, Hi, I'm Thomas. I'm with Gandhi.net、uh, We are a domain name registrar and hosting company and We manage around 1.5 million domain names right now、uh, Through our resellers and also through our own services、uh, We manage 400 domain name extensions Among them, all, all that you can find in j a p a n for example, Tokyo, Nagoya, Yokohama, and also m o e We have a simple hosting service, which is a very cost effective and、uh, developer friendly interface. In Python, Node.js, PHP with Ruby support and MySQL, PGSQL, MongoDB databases behind. You can use、uh, Git, SSH, and our VANI cache for, for using this service. And if you say, okay, all of the services, I also want to wrap them under my own service, you can use our APIs. And our APIs, you can use all the services with our APIs. So you can, for example, you can decide only to sell domain names for your hosting s e r v i c e And you can use our API to create domain names. And you just check if they are available. You、uh, create a contact. After you have created a contact, you just、uh, register the domain. It will enter the billing stage, and domain name will be registered. Now, the thing is also, we don't charge anything for using the API. The only thing we do is we charge you, of course, for registering the domain name. And of course, the more domain names you register, you will have cheaper rates from us as well. But if you are a bigger reseller and you have very high expectations to sell a domain name with us, you can contact us, and we will start to put in a, a less expensive grid since the beginning. So that's, that's the basic idea of Gandhi. We are no bullshit company. It means we are making very sure to you that we don't charge you anything additional or extra. And we are very proud to be an open source related company with a very big focus on open source and cloud computing. Hi. Hi. タイトルはマーズフェェイスプロジクもともとは NASA のスペースアップスチャレンジってい う, ていま NASA, ていう、まあ、NASA 主催のハッカソンがあってそれ全世界で同時開催されるって毎年やってるんですけどそれのプロジェクトとしてやっていますでやってることは画像認識の技術が、まあ、ディープラーニングとか最近あるんですけどそういう技術を使って。 火星とかまあ他の星に何か面白いものを見つけるっていうプロジェクト で, すで例えばまあこれだとこれは月に月のえっ、ー、と南極のところにこの顔を見つけるとかそういうそういうまあ見つかったものなんですけどそういうのを見つけてまあ発表したりまあ学会で発表したりまあいろいろ面白いこと。はい。 これはちょっとあんまりあれなんですけど。まあ<笑> えー、といいものが見つかったり、なんかちょっとなかなかうまく見つからなかったりするものもあったりするんですね、だから、えー、とその技術プラス、人の力も借りて、面白いものを見つけるってことをやってて、いっぱいエラーがあったりしても、それを全部チェックしていって、それでまあ、あこれ、ちょっと使えるじゃんっていうのがあったら、それを使うとかやって、はいまあ、これは結構、いろいろや毎年やっていて、ほ、えーまあ、他にもいろいろそういうのって見せてみます。 他にポスターがポスターをいろいろ作ってこれはこ、えーね、これれれますもうちょっと、はいはい、これは今年 の, そのハッカソスの時に作ったやつなんですけど、まあまあ、デザイナーさんとか美術家さんとかがいたりするんですけどそれ絵描いてもらって、えー、とこれを作ったんですけどで、まあ、タイトル「そうだ、火星行こう」って言って、まあ、火星にいろんな人たちが行こうとしてる。 っていう技術がどんどんん宇宙船飛ばして、でも火星に行ったら見るものがないとだからガイドブックが必要だよねっていうことでそういうのを最初に作ろうっていうそういうアイディアでいろいろやったりしてます。 えっと、こちらはパイレディーズ東京っていうコミュニティを新しく立ち上げたのでそのコミュニティ参加者を募集したいっていうような感じの発表なんですけども。 コミュニティが世界30の地域で展開している国際的なコミュニティなんですけれども今まで日本にパイレディーズってなくてそれで、まあ、最近はちょっと日本の女性パイソニスタも増えてきましたので日本にもそろそろ作ろうということでパイレディーズ東京っていうのを立ち上げましたで今絶賛コミュニティの参加者募集中であと無縁を手伝っていただける方も絶賛募集中なのでえもし女性の方でちょっと興味あるなっていうような人がいたら。 ぜひ連絡くださいっていうマジオポスターになります。はい、活動予定としては、えっと勉強会とかサ、まあ、ッカーさんとかペアプロとかまあいわゆるスキルアップをするよスキルアップを目的とした、まあ、会を企画したり。 あとはまあ普段どうやって Python 勉強してるんですかとか Python で普段どうい う, ど う, いうふうになんか仕事してるんですかっていったようなまあ相談だとか相手からいろいろ聞いてみるだとかそういうふうなコミュニケーションの場を作ってみたりだとかあとは、Python に限らず他の女性向けコミュニティと交流してみたりあとは女性参加者同士でまで一緒に交流したりだとかそういったなんか企画をいろいろと検討してます<笑>。 的な、ないですか、そういう勉強会。ああ、そうですね、残念ながら。<笑>残念ながら、女性だけっていう感じでさせてもらってます。はい、わかりました。<笑>結構そうやん。 あはい。展示の紹介をお願いします。はい。えっ、ー、と、ショーケースというえっ、ー、と iOS アプリをえっ、ー、と展示しています。で、えっ、ー、とサーバーサイドを Python で作ったあの iOS アプリになりまして、えっ、ー、と九月末ぐらいにローンチ予定です。えっ、ー、と,、えー、とサービスなんですけれどもコンセプトとしてはあの。 自宅にいろいろとコレクションをしている方っていらっしゃると思うんですけれどもなかなかその物理的に近い距離で同じコレクションを持ってる人っていなかったりするので、まあ、そこをつなげるアプリの力でつなげるっていうところをコンセプトにしてサービスを作っていますで具体的にちょっとどんなアプリかと申しますとちょっと画面をに えー、とアプリを起動する と,、えー、とこういう画面になりまして、えー、と自分の自宅のコレクションをこういう仮想のデジタルな棚に、えー、と飾ることができるようになっていますで、えー、と作り方は非常にシンプルなん で, シンプルで、えー、この棚の領域をえー 飾りたいエリアを指定して、えっと写真を撮ると、で、えっと写真を撮った後でこの指定したエリアに対して、えっと簡単に回転とかあの縮小して編集をすることができるようになっていまして、こちらを すみません、ちょっとですね。通信状況がよろ、すみません、どうしてう、大丈夫か。でも、すごく使いやすいの、なか、インターネット。はい。 でえー、とちょっともうで、出来上がった、例えば先ほどの画面で出来上がったものに対して、えー、とハッシュタグをつけることができるようになっていますので、同じハッシュタグをつけた人同士で、この作り上げたショーケースを共有することができるようになっております。で実際に 一ころからえっと、はい、アップのストアに。はい。はい。はい。はい。えっとそうだうえ、えっと、今申請中になっていまして、一応申請完了するのが9月の末から10月の上旬予定です。はい。えー、はい。<笑>えっとビザーサイト公開しているので。 はい事前登録募集しておりますのではいはいありがとうございますこちら の, ーの紹介をお願いしますはいえっ、ー、とこちらのブースではえっ、ー、と iOS アプリケーションのパイソンスターっていうえっ、ー、とパイソンの処理系でまあアプリケーションにパッケージされているものの紹介をしていますそうそうそうどんなものですかはいえっ、ー、と見てもらうと分かるんですが。 まあ、こういうふうなアプリケーションが存在しまして、これ自身が Python のコードで書かれてるんですね。まあ、ちょっとコントが小さいんですが、こういうふうな Python のコードで書かれていまして、この Python のコードでエディターもついてるので、この中で開発することができると。 で開発をしながらここで動かしながら、えーとまあ、ここでサイクルを回せるんです。っていう風なものです。で、まあ、特徴的な機能としては完全な Python2.7 系の処理系プラスアルファ、まあ、ちょっとドキュメントを見てもらうのが一番早いんですが、えー、とホビーで使える。 機能のほかに、えー、とこのナムパイや、えっ、ー、と一応、シムパイが入っていたりとか。 あとは、ここですね、サードパーティー製のモジュールで、ビューティフルスープとか、要はパーサー系のものですね、あとリクエスト、リクエストはきのうの基調講演だったと思うんですが、ACP で外部からデータを取ってきたりとか、あとはえーとマークダウンのパーサーとかが入っていたりとかして、あとこれ、p y t h o n i し s t a 独自なんですが、iOS ネイティブの API をラッピングしたモジュールが Python から使えるようになったんです。 えー、とロケーションで今いる場所を、えーとまあ、それ GPS の機能がありますよね、それはもう Python のコードからここで使えるようになったりとか、あともう一度、傾き、あとはえとサウンドで音出したりとか、スピーチで喋らせたりと か, りとかっていうようなことも、えー、とこの Python の ア, プリパイソストのアプリケーションの中でコードを書くことによって実現することができます。 Uh, could you introduce a little bit about、uh, your project? Okay, so、um, maybe to, to, to start the introduction. So, I'm a, I'm a fan of this comic called,、mm. uh, uh, called Kaiji. And、mm. uh, there's a nice game、uh, based on.、Uh, there's a nice game described in there based on Japanese margin.、Mm. Oh. And I decided that,、uh, okay, this, this sounds like a fun project. Let, let's, let's do that. Let's implement this game. This should take like a weekend. So, we met up with some friends. We started a hackathon, a one day hackathon, and actually implemented.、Uh, Well, not a lot,、uh, part, part of the rules engine. And later I, I continued working on this project and I came up with this nice network game.、Okay. Uh, I'm, I'm not sure if it's fun to play, but the most important part for me was that I learned a lot of different things while making it. For instance, the game, the game has a, a complete、uh, test suite of in browser tests, and、uh, the server also has, has, a, has a unique test suite. Apart from that, the game is able to handle disconnections and reconnections by, by saving the game to the disk and, and loading it from disk. Uh, uh, So, all in you know, all,、okay. yeah. Like, You already released this game? do you think?、Uh, so, it's not, it's not very publicized, it's still in beta.、Okay. But, uh, but, yeah, it's available on the internet and you can play it.、Oh. And actually, a few people, especially people who know Majin, came here and played it. Did you use Pi Game? Uh, no, I actually, no, I, I actually used、uh, pure Python plus a library for network communication. Okay. It's okay. called Socket.io.、Okay. Thank you. Thanks. Thank you.